いつも連載中です。明日二月五日にコミック第二巻が発売です。そして手元には現物があり、しかも帯には、あ, あれ？<笑>エミリア役の大人気声優高橋理恵子大絶賛。これさ、こんなことになると思わなかったんだけど。よよよよ。コメントすることはないよいやコいや。コメントくださいって。コメントくださいっていうからコメント書いたのにさ、うん、なんかなんかさコメントのがちっちゃい。 ち<笑><笑><笑>ちっちゃい人気もう本当あの今しか帰ってもらえないかもしれないから<笑>そんこと言みんな買ってね。 以上「リゼロから始める異世界生活」からのお知らせでしたではここで一曲「リゼロから始める異世界生活」セカンドシーズンエンディングテーマののくさんで「Believe in You」